スタート。というわけで、コンパイルハート非公式バーチャル YouTube r のヒルハートです。今日はね、これまでの動画の総集編をお送りしたいと思いまーす。たまにはねこ、自分を振り返ることも大切かなーって思いまして、あの決してね、決してネタが切れたとか取れ高が悪かったとか。 わかるイルハートを見ていきまーっしょい大好きこの度コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に任命されました赤いメガネの社長の一声で生まれたコンパイルハートの最終兵器イルハートだよえっクビふざけんなよ 責任者だ大好きどれも大変そうな目標ばっかりだけどすっごい夢があって楽しそうでも、なんかパクリっぽいのがない3番とか、8番とか…これ大丈夫あでも、イルハとは歌うの大好きだから9番の歌手デビューでライブイベントはスッ やりたい。それに二番もね、ちゃんと共演とかまさに夢だよね。<笑>あなたが想像しているキャラクターは名前に横棒がつく。<笑>これはこれは来たんじゃないですか。つきます。はいはい。あああのー、エネさんはじめまして。あのイルハートと申します。いつも動画見てます。 皆さんお待ちかねゲーム実況をやってみフフフフハハハ 知っていますかはい知ってまーす<笑>なんだこれ聞こうと思ったのかりましたこれはし な, いと、ね、私の名前ないよ、ま、たはジャイい のっまたは、ね、<タッ><タッ>やったーありがとうございまーすありがとうございまーすよー<タッ>い<タッ>え、アイテムってさ、なんだろう<タッ>あ、商材はこちら。うんと。おもてなしセット。あ<タッ>、あなたの心にいるハートと、ルハートのエア<タ>ップ。笑いながらあ、あ、あ<タッ>、あながら<タッ>あ、責任者 空空空空空空空気気気ののの港港高高級級航航機機あ九州九州九州<笑>落ちませんよ謝罪会見は以上です。 かイルハートどうでしたかこれからねみんなにもっともっと好きになってもらえるようにイルハートを頑張っていくのでよかったらチャンネル登録とツイッターのフォローもよろしく